メイルローズ来ましたメグ勢をやるなーハントレスか仮面メグがやられた近いから俺が助けよう手オの回収しに行った これはあっちの人が狙われてるのか鼻歌は本当に場所がわからないな。治療間に合うかなうわこれプロトレスか何のトーテムだったんだろう。遠投しようとしてる。 な仲間見つかっちゃったプロトレスでこの距離はつらいな。 絶対バレちゃダメだお言ってくれてる言うよイス早く回そう まずいな、メグワ2回目だ。遠当狙ってるなー。救わせないおは救助狩りできる距離感だね。難しい。仲間ナイスすぎる。こういう距離感だと、言うよないのきついな。結構至近距離だったはずだけど、逃げてくれてる。 このダウンの速さはやばいぞ。至近距離まで詰められたら、ほぼダウン確定だ。こっち来るな。板も窓枠もないこんな場所じゃ、速ダウン確定だ。やっぱり俺の回してた発電機のところに、来たみたいだ。 このまま救助行く助けてくれるねあと一台ここをつけ切ろう来てる この補充いったんじゃないのか、この速さの手をのは避けられない。全員負傷してるから治療したい。でも治療してたんじゃ、救助が間に合わない。バベチリにあっちに三人いるの、見られてるから、キャンプはしてないな。 ドワイト今のうちだ、うん。お、メグも来たのか。治療しよう。この治療は大きいぞ。こことさっき二人が回してた場所、遠いから行ける。近づいてきてるけど回しきる。 ラッキー少し距離取れる の上手すぎうわたまたま板で見えないときにこっち来たからバレてないカバーに来たよありがとう二人ともここまで来れば大丈夫かな治療ありがとうついてきてゲート場所わかんないから助かる よかった脱出できるうんああ、度合いと鍵あったの。